本サイトでは10ケラ30代の女性100人に良 い, い夫になりそうなキンプリメンバーについてリサーチ。トップ3は別記事で紹介したが、こちらでは第4位以下を見てみよう。資格第5位は国民的彼氏神宮寺優太第5位は神宮寺優太神宮寺は2021年にファッション誌モアー、集英社のインタビューで結婚相手は、 料理上手、がいいと答え、結婚指輪は、絶対にサプライズ、出上げたいと、国民的彼氏らしいコメントをしていた。雰囲気が優しくてしっかりしてる、イメージ27歳、女性総務人事事務。常識があって面白く優しそう31歳、女性事務職。優しそうな雰囲気で子供に安心感を与え、総37歳、女性主婦。 メンバー全員が天然だけどバラエティ番組で一番真面目なのはだと思った。料理は岸優ユタの方がイメージはあるが、炊事以外であれば彼の方が真面目にコツコツやってくれそう。35歳、女性。パートアルバイト。誠実そうだから、30歳、女性総務人事事務テレビで見ていて優しそうだしかっこいいと思った22歳女性。 一番普通っぽいところがいいと思った32歳、女性研究開発技術者。資格第4位は、いつもにこやかな高橋山。第4位は、高橋海人。高橋は、2022年放送の、トークイーンズ、フジテレビ系に出演した際、恋愛について、嫉妬はめっちゃする、束縛はする、と思わぬ一面を明かし、 付き合ったりしたら良くないタイプの男性ですね、と自己分析。そのため自分も彼女がいたら相手が心配しないように女友達と遊びに行くことはしないと明言していた。優しいし自身も父親に厳しく育てられているからいい父親になり、そう29歳、女性主婦。性格が良さそうだから26歳、女性営業販売。 いつもにこやかな表情で優しそうに話をする。そして子供が好きそうで多彩なイメージだから38歳女性。<笑>テレビ番組で自分の父親から手紙をもらってぐっと来ている姿を見た。自分も大事にされているからこそ子供を大事にしてくれそう。39歳女性。<笑>優しく思いやりがあり家事育児も一緒にやってくれ。 そう32歳、女性主婦。絵が上手で、器用。笑顔が素敵。17歳、女性、学生フリーター。優しそうで家族を思いそうだから35歳、女性パートアルバイト。女子が選ぶ、いい夫になりそうなキンプリメンバー、トップ3はこちら。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。